ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。リゾートに乗りに乗車した時の動画です。仙台駅から古川駅まで乗りました。ここは、奥の細道湯煙ラインの陸東線です。小後田駅で e h 5 0 0を見て、石巻駅へ行きました。 こんな田園風景が広がっています。宮城県の一目ぼれのお米かなーのどかですねー。こんなところで暮らしたい石巻駅です。潜石線の205系です。これは、陸東線を走っている時に、実りとすれ違いました。 順番が行ったり来たりしますが、石巻駅です。南三陸金火山国定公園の玄関口として東北の駅百選の一つです。新しくなった石の森漫画館です。仮面ライダードライブが展示されています。ご視聴ありがとうございました。